あなたの心にいい、るハート。はい、ということでね今回はまあちょっと前にあの動画とかツイッターでもね話したんですけどケロイン先生にこツイッターのねフォロワーさん1万人突破記念でもらった例の激辛焼きそば食べていこうと思います<笑>まあねこう正直ねここ1か月なんかつぼに入ってド<笑>ンやったりとか<笑>なんかあの。 のこうパロディとか<笑>ちょっと頭こしいことばっかやってたんでまあねイルハと辛いのは苦手なんですけどこうねたまにはこうバーチャルユーチューバーっぽい比較動画みたいなのをねやっていこうと思いますフレ<笑>ーフレーが<笑>いハッイースできない<笑>。 私が今まで見た焼きそばの中で一番赤いからまあ相当辛いんだなっていうのは分かるんですけどえなんかさあれですよねなんかマックスエンド級になるとなんか焼きそばってもはやパスタになるみたいになって何言ってるの<笑>もはや焼きそばの息を超越した焼きそばみたいな感じなんですかね 何ていうかがんねえよはいということでまあイルハートほんとにほんとに辛いものが苦手なんですけどまあねもし放送できない何かが起きたらまあこう急に画面が暗くなったりとかこう見せられないよみたいなやつとかが出てくると思うんですけど<笑>まあその時はあなるほどなっつって<笑>させてください<笑>はいそれじゃあね早速食べていきたいと思います いやねなんかさっきねちゃんと鍋を送る時のアメちゃんを買ってきたんですよほんとに辛いの苦手なんですよもうということでいただきます じゃん<笑>待って<笑>えっこれってなんかどういうきっかけなんですかねなんかあのこう激辛い焼きそば実は辛くないドッキリみたいなやつならまあまあわかるんですけど<笑>えっただのパスタじゃないですかいやさすがにあの私でもさすがの私でもねこれで辛い演技はちょっとできないんですよえっちょっと信じて ハハハハいいいじゃないですか<笑>いやまあねこれただの私がご飯を食べる会になっちゃうんですけどまあまあねこう平和なこうバーチャルユーチューバーらしい平和な会を目指すんならまあこれもねありかなとは思うんですけどえでもせっかく稽毛院先生からもらった焼きそばはどうするんですか、まあ、辛いの苦手ですけど。先生がくれた マックスエンドの行方はみたいな感じじゃないですか<笑>普通に美味しいなんかあれですよねまあ美味しいからいいんですけど<笑>っていうかなんて言うんだろうこうなんかすごい本当に辛いの苦手なんですよ私だからだけど こう、動画のためにこうね辛いものを食べて取れおうみたいな の, って<笑>であのしようと思ってこう、せっかくねこう、ヨーグルトとあめちゃんも買ってきたんですよ。まあ関係ないんですけど。 っ<笑>てなんかウケますよね<笑>バーチャルパスタ<笑><笑>まあねこう正直ねこんなパンまでさ用意してまでこうはめることなかったじゃないですか、まあ、せっかくなんでパンも食べますけどいただきますなんかいい匂いするいただきます 待ってあっいいね ですか<笑>めっちゃ声に繰り返ってるんですけど<笑>あっ頑張れ頑張れ大好きはい<咳>というわけでね、まあ、<咳>まあすごいちょっと食べるまでにねすごい時間を要しましたけれども無事実食いたしました<笑>まあねこう正直ね パンをね、パンに挟んであったからこう、ギリギリこう放送事故にならずに済んだみたいなところありますねいやなんか直で行くと喉がやられるとかマジでやばいみたいなのを見てたんでほんとにね<笑>これはラッキーでしたありがとうございます<笑>まあねとうあれね、まあ、辛いものは辛いんでちょっとヨーグルトを飲みなすうまくぶつけたああだからねということでね、まあ い生ありがとうございました今度はねあのー、今度あの2万人記念かな2万人記念はこうイルハートの好きなこうキャラメルとかチョコレートアイスマカロンとかね甘いものをお持ちしてますのでよろしくお願いします<笑><笑>はーいやもうほんと残り食べてください辛いんであ Hehehehehe <laughs>